理事問題です日本は今年2023年1月から国連安保理安全保障理事会の非常任理事国これを務めています現在この非常任理事国の数は何カ国でしょう5秒以内に答えましょう1234510カ国ですねちなみに常任理事国はアメリカイギリスフランス中国 ロシアこの5カ国で拒否権を持っています。